おり中楽しそうですーーんんあのやってんのや。って 成功をの違うよ、ね、それでいいから。<笑> リスカ、はい、ッパーにカッパーに、はい、ゆいちゃんの寝室がリフォームされていくよ聞いてる聞いてこの建築屋さんなんか恩気せがましいね 谢谢我妈去过啊 ゆいちゃん、そっちそっちゆいちゃん、そっち行っててもう、そっち行ってって言うの聞いてない人の話フェンばっかりや、ゆいゆうお前はいいんしてこ、えー、いしょまくやな、ゆいなんやったっけ、ASMR やったっけ 私この間動画上げとったけどもう全然覚えられへんって最後<笑>何やった自分で大決めといて<笑>何やったっ け, <笑> 何, ったっけ<笑>何でやったっけってもうホントに<笑>つくづく自分が嫌になる忘れるってどんどんる<笑>もう最近ひどいよねあいあい た, あいた じゃ、壁、壁がぶち当たってる。行きましょうでございます。おきましょうでございます。なんて。みたい。みたい。みたい。ああ、みたいみたい。自分のちがどうなるのか、はちゃんと見とかな。 一間住宅やったら文句言わないかんじゃ文句全体出はな毎回毎回じゃあホース片付けさせていただきます<笑>ど う, いう、ゆいうこっちも邪魔やな邪魔やて<笑>な 邪, 魔<笑>邪魔とかあるのよ、ゆい<笑>世の中には<笑>邪魔、邪魔、邪魔って 知らかったな今日初めて聞い続けるよ ゆい言うとっけのめっちゃダメだよ。多分あ遊びたいやと思うさあこの人。<笑><笑>私と。だからゆいが遊んであげようと思う。<音声>なあさっきビーニちょっと顎ボンって言ったやつ。<笑>何してんの。そ<笑>ん<笑>な行くわ。はい、え自分で最後ちゃんとあのほらやってな。 <笑>ほらこんなに綺麗にできましたテンション高めでちゃんと、はい、ちゃんと締めのコメントちゃんとやっといてよ<笑>じゃあよろしくねありがとうございますはいできました you 谢谢 誰のお二 う, <ス>うん。 250g <笑>の足食べた、ね、のステーキ食べると、ね、も大変やわ。